韓国からしてみれば、ようやくと言っていいでしょう。どうも、政治いろいろの学部です。首相就任から11日が経過して、ようやく岸田首相がムンジェイン大統領と電話会談を行ったとのことです。連合ニュースの記事を引用します。 韓国の文在寅大統領は15日午後、岸田文雄首相と初の電話会談を約30分行った。青瓦台が伝えた。文大統領は、韓日間の最も大きな争点の一つになっている、強制徴用被害者の訴訟問題について、1965年の韓日請求権協定の適用範囲をめぐる 法的解釈で隔たりがあるとした上で、両国が外交的解決を模索することが望ましいとの認識を示したという。電話会談では岸田氏が、同問題をめぐり韓国側が適切な対応を取るよう求めたとされる。文大統領は旧日本軍の慰安婦問題について、外交関係に支障をきたす被害者が、 納得できる解決策を模くすることが重要だとした上で、生存する慰安婦被害者が少なくなっており、残された時間は少ないと強調した。対北朝鮮外交では、北朝鮮の核ミサイル能力の増強を食い止め、朝鮮半島の完全な非核化と高級的な平和定着を達成するため、北朝鮮との対話と外交を 早期に再開するる必要があるとの認識を示したその上で、北朝鮮の金正恩国務委員長との対話に意欲を示した岸田氏を評価した。文大統領は日本について、民主主義と市場経済という価値を共有する最も近い隣国で、北東アジア地域だけでなく、世界の平和と繁栄のために協力しなければならないパートナーと述べ、 未来志向の協力の重要性を強調した。とのことです。岸田首相は10月4日に就任後、主なところでは、まず翌日の10月5日にアメリカのバイデン大統領と電話会談を行いました。10月8日にはインドのモディ首相、中国の習近平主席、10月13日には イギリスのジョンソン首相と電話会談を行っております。5日に行われたバイデン大統領との会談では、日米関係が日本外交、安全保障の基軸であることに変わりはないと表明し、日米同盟を一層強化し、自由で開かれたインド太平洋の実現を通じて、地域及び国際社会の平和と安定に取り組んでいくことを バイデン大統領と認識を一致したと言われています。8日に行われたインドのモディ首相との電話会談においても、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて日イ、日ン日米合インで緊密に連携していくことを確認しています。13日に行われたイギリスジョンソン首相との電話会談でも、同じく、 自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、緊密に連携していくことを確認。特に空母クイーンエリザベスが日本に寄港したことを新たな段階に入ったとし歓迎しています。ここまではある程度予想通りと言っていいでしょう。クワッドを組むアメリカ、インド、そして空母クイーンエリザベスをアジアに派遣し、脱退した EU とは 一線を隠す独自路線を進み、日米豪意と歩調を合わせて中国包囲網に参加をほぼ決意したと言っていいイギリス。これらとは日本の規定路線とも言っていい自由で開かれたインド太平洋の実現について必ず言及しています。特筆すべきは13日に行われた習近平主席との会談でしょう。いくら電話とはいえ、 双方の首相の都合もあるでしょうから、行われた順番に指して意味があるとも思えませんが、それでも習近平主席との会談は、一応は自由民主主義陣営に名をつなげている韓国よりも先に行われています。時差の関係もありますので、何とも言えませんが、同日に行われたインドモディ首相との電話会談よりも先に行われているのです。習近平主席との会談が、 16時半から30分、そのわずか15分後の17時15分からモディ首相との会談が行われているのですね。習近平主席との電話会談の内容を見てみると、岸田首相からは、両国間の様々な懸念を率直に提起した上で、共通の諸課題について協力していくとあります。これだけであれば、まあ社交辞令と言ってもいいでしょうが、 もう一つ重要なことが外務省のホームページに記載されています。拉致問題を含む北朝鮮への対応について、岸田首相から提起し、引き続き日中が連携していくことを確認とあります。岸田首相は習近平指摘と協力していくと話したそのわずか15分後に、モディ首相と自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、 緊密に連携していくことで一致し、さらに北朝鮮による核ミサイル活動は、日本、地域、国際社会の平和と安全を脅かすものであると述べた上で、拉致問題への理解と支持を求めています。岸田首相はアメリカバイデン大統領、イギリスジョンソン首相にも、拉致問題への理解と支持を求めており、いずれも賛同を得ていますね。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 適切な対応を強く求めましたとあります。連合ニュースの記事からは分かりにくいですが、この文章を見る限り、文大統領の頼みに対して岸田首相は国際法違反をやめろ。韓国が適切な解決策を出すべきという従来からの日本政府の基本方針を繰り返しに過ぎないとみていいでしょう。さらに岸田首相は拉致問題について 引き続きの指示と協力を求め、ムン大統領からは日本の立場への指示が示されたとあります。岸田首相がムン大統領との電話会談に踏み切ったのは、首相就任直後に祝意の所感をもらっておきながら、いつまでも無視をするのは外交儀礼上失礼にあたるという思いと、拉致問題に関して北朝鮮を丸裸にするために、 あえて話すことにしたと見ていいのではないでしょうか。連合ニュースの記事を見ると、岸田氏を評価したなど、いかにもムン大統領が上に立っているようにミスリードされそうですが、民主主義と市場経済という価値を共有する最も近い隣国で、北東アジア地域だけでなく、世界の平和と繁栄のために協力しなければならないパートナーという記事後半のムン大統領の言葉や、 日本の一貫た立場、韓国側に適切な対応を強く求めるという岸田首相の姿勢を見る限り、日韓関係は安倍元首相、菅前首相の頃から変わっていないと見ていいと思います。さらに言えば、岸田首相は拉致問題について、アメリカ、イギリス、インドの首相に理解と支持を求め、習近平、ムンジェインという 北朝鮮をを支えるるカ国ににも同じようう理解ととと求めるということで中国、北朝鮮、韓国の間柄にくさびを打ち込もうとしたのではないでしょうか。実際、文大統領は拉致問題に関して、日本の立場への指示を表明してしまっており、これは北朝鮮にとっては面白くないことだと思われます。もしかしたら、明日か明後日には、また、キム・ヨジョン氏が、 何らかの談話を出すかもしれません。ことがそれほど簡単に運ぶとは到底思えませんが、もし岸田首相が韓国のコウモリっぷりを逆利用して、くさびを打ち込もうとしているのであれば、作詞とは呼べないまでも、その努力は見事と言ってもいいのではないかと思われますね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、